ごいかかがでしょうかはい、いらっしゃいくださりありがとうございますさあでは今日もね早速ありがとうストレッチ始めてまいりましょうーはーいさあありがとうストレッチはねこの「愛してる大好きありがとう」の言葉を言いながらストレッチいたしますこれをするとですねすっごい体が緩みます<笑>ですのでこちらやっていきたいと思います さあ、ちょっとシスターのね。こちらも追加になりましたよ。おおひろみのひの字先に言っときましょう。ひろみのひのちえー、いいです。ビデオ上映会 vol。13月26日土曜日14時18時でございますよ。私のですね。あのビデオを放映いたします。ぜひご覧いただきたいと思います。後で待っています。あはい、おはようございます。はなさんありがとうございます。さあ、では早速始めてまいりましょう。 えー、まずはですね今のようにビフォアアフターのチェックをしますのでビフォアをチェックしましょうはい、ではこちら足を長座ポジションにしていただいて両手両足両手両手を足の方にグッと持っていってどの辺かなっていうのをチェックしてくださいまあね、ちょっと遠い人とかね、近い人とかいると思いますはい、そしてあとご自分の背中の張り具合とかももの下の張り具合や膝下の張り具合をちょっと えー、と覚えておいてくださいはいちょっとちっちゃくちゃ、はい、膝の後ろをですねあのやる前はこう、うん、とちょっと床から離れてたりとかねしますあとももの張り具合もちょっとね丸い感じだったりしますけどこれがだらんとなったり膝上がべたっとついてきたりとかねしますんでその変化を感じてみてください ははい、では早速いきましょう左足さんの上に右足さんを乗っけます指先を縦横に開いて縦に振る動きからいきますでは「愛してる大好きありがとう」を2回言うと8カウントこれを言いながらやりますでは行きましょうせーの「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きお隣の指どうぞ」「愛してる大好きありがとう」「元気に言ってありがとう」「はい、お隣せーの」「ボディも使ってありがとう」 愛してる大好きありがと指を動かして足の指を動かしてるけどボディもも動かしながらはい横、隣、せの愛してる大好き、ありがとう愛してる大好き、ナイスはいでは指を今度、この5本の指に手の指を反対の手と足で握手はいでは足の甲をお持ちいただいてこうですね、結構上の方う指先、つま先だけ動かねじります、せーの。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 右足下のふくらはぎさんが床につくように下ろしますふくらはぎさんをほぐします体重のっけてぐいぐい揉みほぐしてくださいこれキュウリの塩もみストレッチ体重乗せますよせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き継続は力なりはいありがとうございます膝のちょっと上 えー、膝のちょっと上のちょっと内側、結界さんゴリゴリ、せーの、愛してる、大好き、ここをほぐしてください、ありがとう、ちょっと痛い、愛してる、大好き、ナイス、では内ももさん全体です、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス、そしたらお膝を立てまして、ふくらはぎさんの外側、反対側の外側いきます、ちょっとひっくり返して。 足は一緒です、右足。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。はい、お膝さん立てます。ふくらはぎ下から押します。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。膝の下、ゴリゴリを、この骨をゴリゴリ押します。膝下、ゴリゴリ。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。 愛してる大好きひ膝のちょっと上で膝よりちょっと上膝上ゴリゴリせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス膝周りゴリゴリせーの愛してるお皿 さ, さんの周わり愛してる大好きありがとうナイスですはいではこのおさんを伸ばしてもも上グイグイはい肘でもいいし手でもいいしグーでもいいですせの愛してる大好きありがとう よくほぐしてね、笑顔でね、ナイスはい、この笑顔重要、そしたらこの、えー、つま先さん、お膝さんを内側に入れます、そうするとももの横さんが出てきますので、そこをほぐします、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね、いいです、笑顔重要、あ、合セット、愛してる、ここね、えぎに。ありがとう愛してる大好き ナイス。はい、そしたらももの、うんと横になったまま反対足のく左足をくるぶしを右足のもも上もも横のにね乗けます。で、こうしごく。くるぶししごく。せイの、愛してる大好き。ありがとう。セイダに愛してる大好き。笑顔でワンマセット。愛してる大好き。ありがとう。笑顔で愛してる大好き。ナイス。おお、いいです。 はいではこのお膝さん立てます桃浦さんをぐさっとさして揺するもも裏揺さうしゃせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねうちもも揺さうしがっつり掴んで揺するせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きありがとうはい桃も外揺さうし せーの、愛してる、大好き、ああ、もう外掴んでます。愛してる、大好き、ああ、りがとう、ナイス。はい、では、えっと、膝裏、ぐいぐい、膝裏に指をさして、ぐいぐい動かします。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。はい、では、背筋を伸ばして、膝下をぶらぶらさせます。膝下ぶらぶら。 膝に今手をぐさっと入れておりますそのまま、せーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きちょっとずらします下に、せーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きちょっとまたずらしますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねナイスですはい、ではこの足を横に置いてマーメイド座りこれらの味ですね えー、人, 魚さん人魚さんの座り方横座りでございます、はい、右足さんの腰骨に手を当ててそこを両方の手を当てたらすっと落とした大腿骨と股関節さ ん,、うん、骨盤さんの隙間を開けるせいの「愛してる大好き春ですね」はい「愛してる大好き春が来ましたね」あも愛してる、大好き ありがとう、暖かくていいですね。はい、ありがとう、ナイス、はい。では骨盤転がし、背筋を伸ばします。右手、左手さんを左のお膝の外、右手さんを右のお尻べた、右の腰骨さんを。左のお膝さんの方に持ってくる、骨盤を転がします。せーの、愛してる、大好き、ありがとう、おへその方向はしっかり変わってますよ。 下向き、上向き、下向き、上向き、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ありがとう、おへそがね、しっかり下向くのと、天井向きとやりました、ここもね、背筋さんを動かしてやります、はい、では背筋を伸ばして、今度、ご自分のボディの軸がね、まっすぐになる感じ、で、左手さんは左の腰の横に置いて、ぐさっと、カップハンズ、カップハンズ。 はい、そして腰骨と肩と背筋を伸ばして腰をねじりますせーの愛してる大好き骨盤ねじりはい、愛してる大好きワンマンエイタ、愛してる大好き腰と肘と肩動いてますよ愛してる大好きナイスですいいですナイスはい、ではこれで片足終了でございますどうでしょうかご自分の感じはい、ではチェックタイム はい、足先さん右足さんの足先さんがね伸びた感じがするといいと思いますあ、足先さん足全体あの膝の下の隙間とかチェックしてははい、では右手さん上ですチェックターンで。おおだいぶ背中が落ちましたよ私はいではひみ左手さん左手さんだとまだ背中はこのぐらいの感じ右手さんはこのぐらいだいぶいくね はい、といととうことでいいでです。ではちょっと休憩どうでしょうご自分の足の変化ございましたでしょうか水分もとってくださいシスターねあのちょっと右左脇腹さんを負傷いたしましたけどもうだいぶ治ってきましたおかげさまで<笑>まだちょっとねまだちょっとあるんですけどでもいいですでもいいですよ全然いいです さあ、ご自分のボディの変化いかがでしょうかあのストレッチですねボディを動かすとリンパさんが流れますのでリンパさんが流れると<笑>リンパさんが流れると老廃物がねボディの外に出たがりますで すごい伸びました、ハンナさん。よかったです。ありがとうございます。す素晴らしい。い<笑>あの、すっごいリンパさんが流れるとデトックスになって老廃物を押し出しますあのねボディの中ってね何でもね入ってくるんですよいろんなものを食べになったりね絶対入ってくるんですいろいろよろしくないものも入ってくるで入ってきてもいいんですよ出せればいいんです<笑>出すのが重要ため込まないで出す出すためにはリンパさんが動かなきゃいけない リンパさんを動かすためにボディを動かすことが重要なわけですねでボディを動かすとあの運動もそうだしストレッチもそうだしねですからあのストレッチ後にはお出汁、たくさんお出しになれるようにいつも水分をお取りながらあのおとりになりながらストレッチ前もお飲みになって後もお飲みになってくださいリンパさんはね、えっとえー、血液の下水道 下水道が、ね、滞ったら嫌でしょはい、リンパさんを動かすようにストレッチもいきましょうはい、では左足さん行ってみよう<笑>はい、では左足さんもう一回チェックしていただいてそうそうそうなんですリンパさんがさ下水道だっていうことがわかるといや届こう届の嫌だなっていう気がしますよはい左足さんはいそうそうこんな感じねで右足さんこんな感じ はい、では左足さんを右足の上に乗っけますそして指をぐいっと開いて振りますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きお隣はいせーの愛してる大好きありがとうシスター反対向きしお隣はい反対向きしましたせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きお隣せーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でね はい、では指をぐさっと刺します。後ろをたっぷりさん、こっち側に来ていただいて。はい、では足の甲をお持ちいただいて、足先を動かします。せーの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔でね。はい、足のスティーブンズの下あたりを反対の手で持ちます。同じ手か、左足さんの左手で持つ。で、右足をねじ、る。せーの。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 はい、愛してる大好きありがん反対まし愛してる大好きボディ盛大に使ってくださいはい愛してる大好き笑顔でねナイスはい、では指をぐさっと取っていただいてくるぶしさんを持って足を振りますせーの愛してる大好きゆすってください愛してる大好き女王で愛してる大好きありがとう 足の力がね、脱力しているのがいいですよ。はい、では、足先振り、せーの、愛してる大し、足だけ振り、ありがとう。愛してる、大好き、左右、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね、手をね、持たずに、できる方は持たずに、やっていただき。<笑>ちょっと、まだ、まだ、脇腹がきますね、背筋を伸ばして、両手、両足振り。 はい、ボディを倒したら、足を持ち上げて、手も持ち上げて振ります。皆さん、盛大にどうぞ、それの、愛してる、大好き、両手でわしですよ。ちょっと支えてます。ありワンマセット、チャレンジタイム。ありがとう。愛してる、大好き。はい、キーフェー、V の字。ちょっと両手でできません。<笑>はい、皆さん、できましたでしょうかちょっと待って。はい、ありがとうございます。ナイス。 いや、本当ね、脇山もねいろんな時に使ってるってことがわかりますねあの、負傷するとはいでは左足のふくらはぎさん下が向きでキュウリの塩もみ体重のっけてせーの愛してる大好きこれくるぶしさんあたりもね体重のっけてほぐしていいですよ大好きありがとうはい膝のちょっと上きっかいさんせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き 笑顔でね、はい、では膝のもも、えー、の内側のもも内、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。はい、では、えー、お膝を立てて、ふくらはぎ裏側、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。はい、膝のちょっと下、膝し下ゴリゴリ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。 愛してる大好き笑顔でね声出して膝のちょっと上膝上ゴリゴリせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でね膝の周りゴリゴリせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きありがとうはいでは膝さんを伸ばしてももの上さんですねグーでも肘でもパーでもいいですせーの愛してる大好き あつま先がちょっと揺れる感じで大好きありがとうは愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔だよね相手はつま先おひざさんを内側に入れますあれこの足反対側やったちょっと待ってえっとね右足さんと左足さんにしてこのふくらはぎ外側お願いしますせの愛してる大好き ありがちょっと順番逆で「愛してる大好き」いいですねはいありがとうございますではつま先さんを内側にして右足さんのお膝をね前に今来ておりますはいではつま先さんを内側でもも横ですせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンママンセットここ寝入り愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねナイスです はいではこの足をどうするんですかちょっとだけ当たってる立てますはい膨らむ、えー、もも裏せーの愛してる大好きあーりがちょっと順番くると間違えちゃうね大好きあありがとうはいもも内側愛してる大好きあ間違えてもいいです愛してる大好きあありがとうもも外愛してる大好きあーりが笑顔でね愛してる大好き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 旅です。はいではこの左足さんを後ろに置いて右足さんも前に置いてマーメイド座りでございますで。左の腰骨さんに手を当てたら体重をグッとかけてもも横ぐいせ勢の愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔で上ませと愛してる大好きありがとう愛してる、大好き笑顔でねナイス。 手筋を伸ばしし、ます。骨盤転がし左右足のお膝の手を右外、はい、左足の手の お, しお尻の後ろで骨盤を転がすように動かしますおへその方向が床面と天井側後ろに行った時は背中を丸めますせーの後ろからいきましょう愛してる大好きありがとう愛してる皆さん盛大に動かしてワマ愛してる大好きありがとう 愛してる大好き笑顔でね笑顔重要ですよはいで今背筋を伸ばして骨盤ねじりでございますはい右手さんを右の腰の横左手さんを左腰肘肩を大きく回すように使ってください肘だけじゃないですよ腰ごとせーの愛してる大好きありがとう愛してる腰<笑>が痛いので皆さん盛大に ありがとう、愛してる、大好きナイス、やっぱさすがにこの動きはちょっとちょっと腹斜筋さん使ってるねはいでは背筋を伸ばしました両足骨盤転がし行ってみましょうはいでは最後ですよこれ、えっと、マットを畳んでいただいて背筋を伸ばしてこの座骨さんを守ります足は肩幅ぐらい背筋を伸ばしますそうしたらおへそを丸めて おへそを見る今これおへそ天井側背 筋, 筋を伸ばし前に行った時はおへそが床側にぐっときてる感じはいでは行きましょうせーの愛してる大好き皆さん世代に愛してる大好きそしたらちょっとゆるゆるあゆるゆるでもいいですよありがとう愛してる大好き笑顔でね背 筋, 筋を伸ばしますそしたらクイック骨盤だけ さあ、皆さん盛大に行きますよ。せーの、愛してる大好き、ありがとう。シスター、いるいです。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス、いいです。できました。<笑>いいですかはい、ありがとうございます。はい、ということで、骨盤両方、両側終了しました。いえーい、頑張った。自分とみんなに拍手、ありがとうございます。はい、ではチェックタイムでございます。私は伸ばします。いやびっくりしますね。はい、左手。 おいいです膝裏さんも設置床面ついてきましたはい桃浦さんもベタッとなってきました素晴らしいありがとうございますさあではボディの感じ変化がありましたでしょうか今日の「ありがとうストレッチ」ここまでになりますがボディの変化あったら書いてみてくださいねいやー本当あのシスターね脇腹さんね徐々によくなってます な別に戦ったわけじゃないんですけど自分のさ左かかとが左脇腹に入ったんだよね<笑>それでちょっと具合を悪くしました、はい、ではシスターの告知タイム行ってみましょうですから<笑>自業自得ってやつです、はい、ではシスターのオンパンプラス2さんはですね3月6日 まででやってます6日までます日だご覧になれますので、ぜひ見逃した方はぜひ見てください、こちら、本当に豪華メンバーがね揃いました、すごいもう歴史に残るライブが出来上がりましたよ、公演でございました3月6日まで、感激ざんまいライブさんの方でご覧いただきます、シスターのチケットさんをぜひ購入いただければ、どっちかっていうとね、17時の方ご覧ください、<笑>おすすめです。 はい、そして2つ目、シスター、じゃじゃーん、素晴らしいシスターのです、ね、ひろみの日の字、リーデスビデオ上映会、v o l ムワ1ひろみの日の字、3月26日土曜日、2時と6時、時と6時あのこの公演は、ですね、シスターが東京マイムカレー、えー、研究所って並木かお先生のもとで私がパントマイムをなな学んでいたときに、えー、卒業公演、終了公演がありまして、その映像、まあ、 まあ、5年ぐらい前の話ですけどね<笑> 5年44年前ぐらいの話ですけどあの本当に何ですかえ今も若いけど若々しいシスターがね張り切ってやっておりますのでぜひご覧くださいで並木坂夫先生のコメントなんかもちょこっと入ってたりとかねするはずでございます何しろ飲み会の映像が全部残ってましたその 卒業式があって飲み会あるんですけどそれがずっと録画されてたという 奇, 奇跡的なライブでございますのでぜひこれ楽しみにしてください春ねもう桜が咲いてる頃かな26日土曜日ですはいではこちらもよろしくお願いしますということで今日も「ありがとうストレッチ」「愛してる大好きありがとう」の言葉を合言葉に一日楽しくお過ごしくださいありがとうございます さあおえ、お大事にって大丈夫です<笑>花さんありがとうございますはい、では良い一日をお過ごしくださいごきげんよう幅ナイスで今日ね、暖かくなるからね私はもうすでに朝から盛り上がっておりますはい、ごきげんよう幅ナイスでチャオ、バイバイ